4月中盤にな り, キス釣りを始める方が増えてきたように思います今回はキス釣りの市販の仕掛けとまたその課題をどう克服できるかを考えた自作の仕掛けを紹介していきたいと思います。実際に 市販のキス釣りの仕掛けを使ってみると手がかりによる仕掛けのロスが起きてしまいます実際に水中の映像を見てキス釣りの参考になればと思いますではまず 市販の仕掛けが水中でどう動いているかご覧くださいまずはじめに市販の仕掛けを見てみましょう針が3つついたものに磯目を3つつけております磯目の長さは撮影がしやすいように約5 6センチに切ってあります 今回撮影した場所は砂浜で比較的障害物が少ない場所ですが場所によっては少し岩であったり海藻が多いという場所もあると思いますそういった場所の違いで懸念となる海底での障害物に対しての根がかり そして仕掛けのロスがやはりこういった投げ釣りの課題点となってくるでしょうそこで今回海底につかない投げ釣りの仕掛けを一つ作ってみたのでご紹介をしたいと思いますそれではご覧ください 用意すす。るもののは、ご覧の通りですまずはじめにアスリートキス6号ハリス 15cm こちらは熱収縮パイプ 80cm です天秤。それにライター スリットキスの仕掛けを一つ取っていきますこのように一つ掛けの仕掛けになります鉄収縮パイプこれは太さがあるもの天秤に収まるサイズにしないと天秤部分に入っていかないので こちらは太めのものを選んでくださいパイプの長さを調整していきますあまりパイプが長すぎると 出た部分のハリスと針の可動域が少なくなるので今回で言えば 15cm の半分約 78cm の長さでパイプを切ってみましたそしたらパイプを天秤に差し込んでいきます 結び終わったら、天秤とパイプの長さをこちらを調整していきます。パイプと天秤の重なる部分が長いとこのように仕掛けが垂れ下がり、短いと仕掛けが上部に行くようになっています。 長さを決めたら天秤とパイプが重なる部分に火を当てていきますパイプを少し回しながら熱を当てていくことで一箇所の燃焼を防ぐことができますはい。 こちらで出来上がりましたでは実際に海の中を見てみましょう先ほどのポイントにやってきました天秤から出るハリス、ハリ、それに付くイソメ 海底によっては海底についてしまうときもあるんですけどもこのようにほぼほぼ海底につくことはなく海中に餌が漂うような形で仕掛けが見えておりますこの仕掛けのメリットとしては根掛かりによる仕掛けのロス防止ももちろんですけどこのように 潮の流れ仕掛けのさびき具合そのような形でエサが海中に漂うことによって魚へのアピールを強化してくれるアピールをしやすくなるっていうところがメリットの一つなんじゃないでしょうかはい今回は キス釣り市販の仕掛けとこちらの課題をどうにか克服できないかと作ってみた自作仕掛けの水中映像をお届けいたしました実際に木スずりに来てみるとやはり根がかりが多くなってしまう地形が気になってしまういろんな課題があると思うんですが市販の形でやる方も含めて今回の水中映像が 役に立ってくれたなら嬉しいですまた次回以降ですねこの自作の仕掛けで市販の仕掛けと比べた調価の違いなどをまたお届けできればいいなと思っております。